うん、骨だけ骨だけ食ってきたサバ缶の骨オッケー。あと味噌汁あれ白米は白米食べてきたよ少しだけ大丈夫かなこの人やばいっすよねう食吸もあんまり食べてないし うん見たよあの痩せ我慢みたいやつですよね痩せ我慢なに言っていけないけどだけ。て, ていけないけどなに痩せ我慢してんのしてないしてないしてないしてないあ、それガチの方でそれなんだうんてない<笑>相当やべえなそれはまだやばいよ 食べら、食べれないんですか食べないんですかいや、食べれない、なんか。ああ。なんか、生理的にむ、むけてないっていう。<笑>なんだそれ<笑>、うんうん、生理的にうん、なんか。意味がわから、ね、ない。あーあー、うん。おぉ。おー<笑>おー そうか生理的に。 なるほど<笑>ただあのさ<笑>食べたら食べたで気持ち悪くなるしさおおおうん、生理的にねうん生理的に無理うん、うんうん、生理的に変えない<笑><笑>ねえだってそ<笑><笑>んなあれなんだんなあなあなあなあな<笑><笑><笑><笑>あいえいえいえいえいえうわっ 聞いてた話聞いてたのに俺ら<笑>途中でやめようとして<笑>ひどいな あ, あんまり硬いのも食べれないしあ、生理的にうん、生理的に、うん、あ、生理的にいくい ね,、うん、あ, いくいね<笑>あとね、えー、なんかねご飯も柔らかめにしてもらってるあ〜生理的 に, <笑>生理的にあ生理的柔らかいのだったら受け付けられるとあ、うん〜なるほど納得納得 いやいや、まあまあまあ、それ人それぞれあるから、まあ、生理的にね、まあ、無理な人も、まあ、まあまあ、まあ、いると思って、まあまあ、いますよ、ね。<笑><笑> 生かったからいだろうとおかしいだろうおか本おかしい生理的にね理なだ生理的にまとめるなうんうんうんいんうんうんうんうんうんうおかしいだろ。おうしいだ ろ, っておかしいだろうんうん分かるうんうんうんうんうんうんうんうんうんうかうんうんうんう理うんうんううんうんうんうううんうんうんうん <笑>うん、だからなんか給食もあんまり食べてないあんまり起こしたら一緒にまあ生理的に生理的に<笑><笑><笑>なんかご飯食べてないときも給食まあ生理でき<笑><笑><笑>なない<笑>生理的に<笑><笑><笑> いやいやいやいやそんなこといやいやそんな人それぞれあるもんねだってそれ、うんうん、まあ生理的にね、うん、まあ人それぞれあるからそれ、うんまあ、うん、<笑><笑><もう><笑>はい何 <笑>, <な> <笑>, 笑, 笑ってないよ笑っ て, よ、うん、笑っていいだよ 真面目に話聞いてんだよこっちは真面目に話聞いてんだこっちはああそういう昨日何食ったの昨日は味噌汁とご飯だけどあったあれおかずはなんかないのおかずはあったけど食べてないなな何があったおかずおかず何食ったのおかず何あったのえ、餃子でしょうん あ, あと肉でしょ魚でしょああ食えなかったの ああ生理的にうん生理的にうんうんうんうんうっうんうんうんうかうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう え, え今日うんうんうんうんでしょんう食べてない。は？んいやいやいやうんうんうんうんうんうんうんてんうんうてうしてんうんうんうんうんうんうんうんっんうん なに1にはならねえだってことそう食卓にはならねえだってこと。あそは で, だことあなでも、くらべてなに1択になっただあ、骨だけ。<笑>骨だけ。サバカンね。サバ缶の骨だけ。骨, の骨だけ食べる<笑>そうだよ。めちちゃのっこサバカンのあれ、骨だけはうまいんだよ。うん、ああ、整理的にね。<笑><え><笑> 魚の肉っていう の, その身みたいなところはなんで食べないのいや、おいしくないから。ああ、生理的にね。<笑>うん、<笑>うん、まあ結局はそうなるな。<咳>だとしても骨だっけ。骨だっけってえ。初めて聞きましたよ、骨だっけ。だ<笑>いや、骨のさ、うんいや、コリコリっていう感じが好きだね。 じゃあなんか軟骨好きそう。軟骨嫌いだよ。うわなんだもう、わ<笑>かんねえよ。わ<笑>かんねえよ。なんか好き嫌い、激しい激しいなぁ。めんよ。あー、じゃあ好き嫌いだけど、生理的に無理なんだもんな、これな。そうだった。<笑>そうだったって何、うん<笑>まあ、生理的に無理じゃ、まあ ん, ん, うん。そうそうそうそ う, そう。 よくありますよね。うん、覚えたての言葉をね。あるね、あるね。何、う、何、ん、でそんな、馬鹿にしてんのいや、してないです。そうそうそう。そうそう、そんな、そんな、うんうん。一回骨だけ食ってる。あとは身だけはあ食べてくれって感じ。誰かしらが。残してるってことじゃ、その身だけ。うん。だから誰かが食ってくれるからいいかなって。 <笑>あ、残パンする人がいるんです<笑>その人毎回なんか大変やな。大変だよ。ほ<笑>ら。<笑>自分でやんですね。<笑>残ったやつは、うん、まあ、弁当にするとか、ああ<笑>何があかる言っすよ、生理的に無理は。は生理的無理。 いや、ね、それほど、いい言葉のチェイスをしてるねっていう、褒め言葉よ。俺らの。そうなのなんか、怪しい。いや、バばにしてるわけじゃない、別に。いや、バカにしてるわけじゃない。へぇー。ばかにしてるように見えるけどな。いや、それは、人の捉え方によって違うよねっていう話。ああ<笑>真面目に聞いてんのぞ、こっちは。 真面目な話聞いてるんだぞこっちはあ大体もねあれご飯がねまずかった時はね味噌、うん、汁に混ぜちゃってるああ生理的に ね, <笑>ね違う<笑>違う違う違う違う違う違う違 う, 違う<咳> あ, じゃあ逆に何的に違うって違う違う違う違ういう違うおう違う 味 噌, 汁にままあ、え味噌汁にご飯をやる。あー、猫まんま的なうんそうそうそうそう<笑>、まあ。そんな感じで食ってんねあ。え、てか、セブン、モンスター飲んでる最近。飲んでない。今日飲んでない。すごいえすごああすげえな。 あ、て、てか、昨日も飲んでないよね。昨日も飲んでない。すげえな。やめた。だって、そんだけ言うんだ、ね、<笑>いやもん。いろんな人が言われとるやんだって。友達にも言われたから、ね。みそ、味噌し味噌汁も言ってたもん。何がやばいんだろうね。ん何がやばいんだろうね。 え、それわかんないで今まで飲んでたの ?1 日6本も。あ、そうですけど。ああ。まあ、マッキスね。モンスタードみたいね、なんか。あで、てか、昨日も飲んでないよね。昨日も飲んでない。すげえな。やめた。昨日も飲んでない。すげえやめた。